よし我慢だりせ い, いぞ理性を失っちゃダメだ。いくら見たいとはいえ覗きは犯罪だ。よしカに言うのはいいんだぞ。言ってみたい気持ちを抑えようではないか。そうだからいい考えだ。よし言うだけだとかに。せーのおっぱい。 あこ言葉と連動して覗いちゃったしかもただのデブ猫だったきききよーあこの赤いサイレンが鳴ったときセクシーでかが犯人をぶっ飛ばすときだよね犯人見つけたよね もう警察 が, 来 や, がったやばいエンストしたよねよし今のうちにー お前がおやつをくれなに こ, こ, これなにこれなにこれなにこれなにこれなにデブー 猫ちゃんを飼ってるとめっちゃ可愛いからなでなですると毛がすごいお部屋のお掃除をしてもまたすぐ毛まみれになるからお掃除してばっかりこのお掃除の時間を減らせたらもっと猫ちゃんとイチャイチャできるのにどうもスタッフさんですそんな僕にペットを飼っている人向けのロボット掃除機ルーシーちゃん3000パスカルの強力吸引でペットの毛やカリカリなんかも余裕で吸引こんなにパワフルなのにバッテリー 5200mAh の大容量だから最大120分も稼働しかも 600mL の大型ダストボックスだから毎日ゴミ捨てしなくたってオーケーもし自分が宇宙に飛ばされたとしても見守りカメラで猫ちゃんの様子をチェック あー、これで猫ちゃんとイチャイチャする時間が増えたー